まずいこれはまずいことになったなどうするかお旅人これは千の風に感謝しないとな凡人を助けるため風神が使わした使者よ どうか手を貸してくれまいかうわなんかムカムカするぜ<笑>実は騎士団のやつらの耳には入れられない話でなお前にしか頼めないんだだからここじゃちょっと場所そうだな騎士団横の庭あたりがいいだろうついてきてくれなんか怪しいな 大丈夫だろう早く教えろよ一体何があったんだ何から話すかそうだなま俺個人の過去に関わることだから多言無用で頼むな安心しろオイラの口は硬いぞ実は俺の祖父は海賊だったんだへえ いやいや反応薄くないかさては信じてないなほら見ろこの眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ血がつながっている証だろ<笑>旅人そんなの常識だぜ母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ 昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだお宝についての記述をな あ, あお宝手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしいお宝けどな遺跡の所在についてはいまだ手がかりがないんだ。 <笑>金目のものなど三流のお宝さ祖父の宝は剣だ手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜもともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでなそれを祖父たちが引き上げたんだそうだその剣を手にした瞬間 雷鳴は轟き海は海荒れ狂い晴天だった海原に突如として竜巻が現れる真剣の力で祖父は8つの頭を持つウミヘビや銀髪のサキュバス深淵の蛇竜を倒したそうだしかしあまりにも強大であったため他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。 争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないかすごいすごすぎるだが近頃ある砲塔団の動きが活発でないくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ そのアルカディア遺跡もやつらに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよそりゃダメだ悪いやつらに取られるぐらいならオイラたちがとにかく安心しろオイラと旅人が力を貸すぞほう助かるぜ 隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫だそれでサイリスさん失われたアルカディア遺跡ってどこにあるか知らないかアルカディア遺跡聞いたことない名前だでも情報提供ありがとうさん見つけたら俺にも見せてくれよん情報提供 めぼしい手がかりを見つけられなかったなさすがは真剣の隠し場所だとりあえずもう一度ガイアに会いに行こう戻ってきたか何かわかったか、はあ、冒険者協会で聞き込みはしたけど手がかりなしだった。 当然わいや手に入れがたいものほど手にした時喜びを感じられるものだろうそこでだ俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってねどうやらアルカディア遺跡について知っている人間がいるらしい本当か そいいつは今どこにいるんだそう慌てるな情報屋にもルールがあってな情報の漏えいを防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない待ち合わせ場所はささやきの森だそうと分かれば早速向かおうぜ助かる頼んだぜ。 もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ<笑>任せろ<笑> あいつの頼みなんて聞かなきゃよかったあいつありがとう助かったよセピロス騎士団の人達よりよっぽど頼りになるのねこれぐらい朝飯前だこいつは旅人として毎日いろんな厄介事を解決してきてるからな旅人じゃあ君だったのねまさか待ち合わせ相手に助けられるなんて それじゃあお前が<笑>ちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの今回の情報はタダでいいわ情報屋は人脈を重んじるからねやったー あ, あでも結局得するのはガイアじゃないかじゃそれじゃあよく聞いてね ある湖の城に六本腕の巨人が3体いる2体は神の像を守り1体は神々の財宝を守っているに、それだけこの情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわこれは宝の地図かはあ 苦労して手がかりを手に入れたはいいけど次は謎解きかよでもこんなもん旅人にかかれば大したことないよなま解けなかったらガイアに聞いてみようあいつ頭は切れるみたいだからなこの紙はあなたたちにあげる忘れたらいつでも読み返してみてひひ、<笑>ありがとう 湖の城に六本腕の巨人が3体いる2体は神の像を守り1体は神々の財宝を守っているどういう意味だろうなガイアの手を借りたくないならひとまずオイラたちで考えてみようぜ<音声> 湖の城に六本腕のいや戻ってきたかその様子だと手がかりを得たみたいだな手に入れたはいいけど一筋縄じゃいかなそうだ湖の城に六本腕の巨人が三体いる二体は神の像を守り 1体は神々の財宝を守っている謎解きかベタなこったそう湖の城はモンドのことで間違いないだろうで六本腕の巨人は「六」「六」に関わるものといったらってことは六本腕の巨人は 巨大なカニがいるかどうかはともかくカニの足は8本だぞおお、さすがだ風車の羽はちょうど6枚それを6本腕の巨人としてたとえているんだろうああ、言われてみればあとは簡単だ3本の風車のうち神の像の近くにある2本が 神の像を守る巨人。残りの一本が守っているものこそおそらく。お宝、おいらでもわかるぜ。<笑>うまくいくといいな。行こう。その風車のところまで行ってみようぜ。<音声> 彼女は彼のことを愛してなどいなかった清木泉の情熱はただの虚像寂しさに震える時こそ彼女の心が見える<笑>今回も絵がついているななんだよまた謎解きか<笑>もうダメだおいらは疲れた。 クラクラする頭の使いすぎだなとにかく今回もよろしくなわ<笑>からなかったらまたガイアに聞いてみようぜ彼女は彼のことを愛してなどいなかった清き泉の情熱はただの虚像寂しさに震える時こそ 彼女の心が見える何かわかったかお前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端じゃないだろうななんだ間違って拾ってきてたのかどうりで天才のオイラでも解けないわけだ<笑>冗談だよもう真面目に くれよガイア確かにこの謎は前回より難しいようだな清木泉清泉町のことか清木泉の情熱どんな時に清木泉が情熱を帯びるんだろうないい発想だ例えばそう滝とか。 それなら清泉町の裏山にある滝のことだなモンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだちょうどその位置に崖がある最後の「寂しさ」に震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。 氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ大したことじゃないさセピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見抜くこともできないだろうじゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよせいぜい企みを頑張れよなんなあ違った犯罪者の企みを見抜くのを 頑張れよなこれおとなしくしやがれおとなしくしやがれ<笑>これで謎はすべて それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな、うん、海賊らしいといえばらしいけど<笑>それじゃあははお報告なんていらないと思うなすぐに行かないとな 誰かに先を越されたらまずいもんな例えばガイアがーええー、とガイアが言ってたほう団とかいうやつらになおいらはただその噂の剣をこの手にでいよいよ一目見れればいいんだ天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてないんだからな おしゃべりはお宝を見つけた後にしようアルカディアのお宝探しの旅へ出発<音声>アルカディア遺跡ってここだよな。なんていうか普通だな。わかった 普通だからこそ誰も気づかなかったんだ不快いぜガイアのじいちゃんネズミだろビクビクすんなって大丈夫だからさっさと行こうお宝が待ってるじ けしてこの辺りを探そうぜ<笑>その必要はないあとはこちらに任せてもらおうお、考え。でも気づくのが遅すぎたイザードだ応答団を代表して礼を言う道案内ご苦労さんそう おかしいオイラたちこっそり動いてたのにお宝の情報はどこから漏れたんだ<音声>ふんでもオイラは諦めないぜおい見くびってもらっては困るよ俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくれてはずになってる俺と違って話が通じない奴らでね<笑> <笑>お楽しみのところ申し訳ないが仲間とやらがここに来ることはないぜそいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからなもちろんすぐにお前も再会させてやるその牢獄の中でな騎士団だとうわ<笑><笑> ガイアこいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ早く捕まえろあとちょっとだったというのにほうお宝悪いがここにお宝なんてないぜ無駄足ご苦労さんおとなしくお縄につきなえお宝がない 今お宝がないって言ったかフフッフフフッやられた騎士様も汚い手を使うんだな盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもねおいちょっと待ておとなしく捕まってたまるか な, なんだこれはわわざとじゃないんだち、面倒なことをしてくれ<音声>おい基地何だかしら俺を見殺しにする気かは あ, あそれも悪くない提案だな。<音声> ま、待ったわかったちゃんと罪を認める認めるから、早く助けてくれ<ペー>風と共に去る <タッ>おとなしくしやがれる<タッ>まさか岸田に助けられるとは情けない約束はしっかり守ってもらうぜさもなくば今のよりもっと と恐ろしい目に合わせてやるからなちょい犯罪者への扱いがひどすぎないかキシャン冗談だよさてこいつをモンドへ連行しろはっガイア隊長隊長この二人も連行しますか何？<笑>必要ない二人は今回の功労者だ こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に宝刀団弾を捕まえられたんだからなううつきうだらけの悪人騎士団の恥さ<雰囲気><まっ>なしストップストップか分かった分かったお宝は嘘だけどお前だって一瞬独り占めしようと考えてただろうなでないと。 なんで俺に報告もせず先にここに来たんだ？どうやる？行こう！このやつもう知らない！まあまあちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。礼はちゃんとさせてくれ。この件は夜を切り裂く勝利への不屈心拳。 名前の通り光と勝利を象徴する剣だこの霊明の真剣は俺個人が大切にしているコレクションだがこれでよければ謝礼として2人に譲ろう霊明の真剣そうだ話の分かるパイモン殿にふさわしい剣だろうまあ俺がその。 黎明の真剣だって言うなら分かってくれるなお前たちのような優しい友人を持った俺は過方ものだなあうん今回の件は本当にすまなかったでも安心してくれ同じことは二度としないと誓うよ 楽しい一日だったよそれじゃ俺は帰ってやつらの今日はここで失礼するぜまた騎士団に会いに来てくれよじゃあな。<音声>